こつけなんせの断りを壊し新たな世を作るそれこそ。 織田信長の歩むべき道と覚悟した。殺<音>してくれ<音>きろ全ては天下一心をなすためその子俺にも背負わせてくれ。必ず聞けか の全てで<笑>生きれはしまい天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ<笑>それが俺たちのなすべき正しき 行けうう《この無垢もいつかは続けてしまうのかしら?》